それではアルペジオフレーズを解説します。一章説明最初のコードですね。二弦を弾くときは右手は中指と人差し指交互に弾きます。次のコードは四本の指で同時に弾きます。このアルペジオ一番難しいポイントは九章説明と十章説明ですね。 b ス分から A のコードにスムーズに移動できるように繰り返し練習しましょう A のコードは4弦3弦2弦を人差し指で押さえます。はいというわけでねぜひチャレンジしてみてください。